やめなな早く立ち去りなさ い, いああな、ね、立ち去れお前られおち去、ね、れおっそれおっそれおっそれおっそれおっそれおっそれおっそれおっれど こ, 掴んどこそれおっそれおっそれお人がれお前ほれまに日れのこそんおっそれっそれおっそれおっそれおっそれおっそれおっそれおっおっおっおっおっお どこからギャ、はいはい、さが